皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。1月24日、ついに大魔獣イーギアを倒すことができました。長い道のりでした。これでヒアーネさんも枕を高くして眠ることができるでしょう。まあ、リプレイの2回目なんですがね。というわけで、今回は、大魔獣イーギアをサポさんで倒すための構成考察動画となります。 まず最初は、自分がデスマスターで、サポート仲間をデスマスター3人にする構成です。このゴリ押し構成で倒したという報告も上がっていますので、何回かやれば倒せるはずです。ただ、私の戦い方との相性が悪いせいか、やばい気配しかしませんでした。なので、この構成は、速攻で諦めることにしました。 次に、自分が僧侶で、魔物使い、天地雷鳴し、ヒメラで戦う構成です。おそらく、この構成で倒したという人が一番多いのではないでしょうか。最初の1匹を魔物使いが倒してくれるので、ひたすら耐える戦法です。これも何回かやっていれば倒せると思いますが、やはり私の戦い方との相性が悪いせいか、どうやっても無理でした。 自分の職業を僧侶から天地雷鳴子に書いたりもしてみましたがやはりどうしようもありませんでしたそして最終的な結論にたどり着くことになります眠らせないとどうしようもないそして最終的にたどり着いたのがこの構成ですというところでお時間が来てしまいましたこの続きはまた明日です